皆さんこんこにちは今回は個々の樹種についてではなくて「庭木全般の切る忌み枝」という言葉は木に対して大変失礼な言葉だと思いますのであまり使いたくないのですがこの「忌み枝」という言葉に引っかかる方は剪定について少し知識のある方ではないかと思い あえてこの表題にしましたバックで流している映像のように忌み枝を気づかずに放置してしまうと後で処理が大変になります意味枝や不要枝を表すこのような図はよくご覧になると思いますが実際の木ではこんなにわかりやすく生えていませんので木の中を見て どの枝を切っていいのかわからないというのが本音ではないでしょうか実際の木で私がどのような枝を切っているかというのをご覧いただくことで少し理解が深まるのではないかと思い動画を作ってみることにします剪定作業の基本となる大事なことですので何回かに分けてお届けしたいと思いますまずは一番わかりやすい 胴吹枝です地際から出てくるヒコバエヤゴと言われるものも同じ系統の枝です木が衰弱してくると出やすくなると言われています切り取ることも大事ですが樹勢を確認しましょう 原則的にはすべて取り除きますが、この木のように台風で折れた枝を補うために新しく枝を作りたい場合は残す場合もあります次は梅の木での彦映えと胴吹き枝についてです 地際から生えているのがヒコバエとかヤゴとか言われるものですこの木はもともと紅白に咲き分ける相関だったのですが右側の紅葉が衰退してきてしまいましたこのように親木が弱ってくるとヒコバエやドブキダがたくさん出るようになってきます 衰退し始めたときから予備の枝を作り始めていますので今回は枯れ込んできた部分は取ってしまおうと思いますヒコバエは地際で付け根から切り取ります ちょっと方向は悪いのですが、ここに次の予備の枝を作ってありますこういう準備のためにヒコバエや胴吹系枝が必要になる場合もありますので、すべて取ってしまわない方が良い場合もありますですがあんまり慎重になりすぎて胴吹系枝をたくさん残しすぎるのも、そこに栄養が取られてしまうので良くないことです 状況を見て判断しましょう。 次は徒長枝についてです徒長枝はすべての木で同じように出るわけではなく出やすい木もあれば出にくい木もありますまた徒長枝をあえて残してそこに良い花を咲かせる木などもあるので徒長枝だからといってすべてを取らなければならないわけではありません徒長枝を途中で切っても またそこから強い枝が出てしまうので付け根で切るのが原則です中途で切ったり切り残しをしたりしてはいけませんごく弱い脇枝がある場合はそこまで切り戻すことは可能です 脇枝に切り戻す場合このような内向きに生えている小枝で切り戻してしまうとそれが成長してやがて後で内向枝となってしまいますので切り戻す場合は方向の良い外目で切ります。 木徒長枝を途中で切でて輪郭にしてはいけません徒長枝を中途切りするとすぐ輪郭を崩してしまいますので切るなら付け根で切った方が無難ですこれも徒長枝ですが内向枝でもあります徒長枝を取るだけでも こんなにスッキリしますもう一度言っておきますが徒長枝からは徒長枝しか生まれてきません徒長枝を中途半端に残しても結局後で切らなければならなくなることの方が多いので的確に処理しましょうさて次は交差枝とか 絡み枝とか言われる枝についてです交差枝に気づかず放置してしまうと互いの枝が癒着してくっついてしまいどうにもならなくなる場合がありますこれはサルスベリですが意味枝が癒着してもう一体化してしまっています内向枝でもあり交差枝でもありますが まあ名前なんんかどうだっていいんですこういう気持ちの悪い枝を作らないようにしましょうこれを無理やり処置しようとするとこんな感じになってしまいます。 こんなの変でしょう。だから早めに対処しなきゃダメですこれは金木製の例ですけれども内向枝が枝の間に挟まってそのまま癒着してしまったようですねこうなってしまうともう枝の塊ごと落とすしかありません 次は平行枝の例です同じような枝が上下に平行に並んでいます枝の間隔を空けたいのでこの場合は上の枝を切りますこんなにごっそり枝が抜けてしまうと 穴が開いてしまうとか言って躊躇する方もいますが木の輪郭は木が自分で直してくれるので関係ありません大事なのは今後の管理しやすすい枝の流れです次はもう平行枝とか絡み枝とか言ってる場合ではないようなぐちゃぐちゃになった状態ですまあ、とりあえず 平行枝を処理するということでやってみますがこの場合、本当は上の枝を切りたいのですがもうノコが入るような状態ではありませんそれでもどちらかを切らなければならないので仕方なく下から葉が入る下の枝を落とすことにしますこんなになってから処理するのは嫌ですよね 早めに対処しましょう忌み枝はたくさん種類もあって一度には説明しきれませんのでまた改めて第2弾を出すことにしますご視聴ありがとうございました